我が名はムクロデスファイヤー。屍より生まれし死ぬ炎。その燃えかすだ。久しいな、同胞たちよ。いてつく風が彼の地へと旅立ち、新たな命が芽吹き始めるこの季節。取り残された穢れに、体を蝕まれてはいないだろうか。今こそ我が力を解放するとき。 この称共に唱えようザ・ワールド試してみたくないかどこまで行けば諦める勇気があっても力がなければ掴めるものは何もない力を合わせるなどくだらない見てくれじゃ不可能だらけだ 好奇心もっと揺らしてくれよ。勝利へと導いてみせろ。未来をかけた戦いなら必死になる顔も見てみたい。未知が散らばる世界を引き裂いても明日は来る。止まらないことがプライドだと言い張るのなら見せてみろ。 誰かの命消えゆく今を笑っていても変わらないザ・コールド・ワールド<笑>今試してみたくないかどれだけ知れば嫌になる闇を見てても知らなければ傷つくことはないのだからきれい事だけでは たかが知れる。醜い心は隠しきれてない。どうせならもっと徹底的に心というもの出してみせろ。後に引けない戦いなら怒り狂う顔も見せてくれ。裏切り裏切られる。繰り返して今がある。 信じきることが自分なのだと言い張るのなら見せてみろ誰かが涙流した今を見ぬふりしても変わらない「ザ・オットワールド」ってこれどっから目線で書いてるしなの<笑>